なんて信用しなさいクロコ君と先輩の意地ってやつをね決勝リーグ進出をかけてこの聖鵬戦取るわよこれに勝てれば習得との決戦あっ